キングプリンス長瀬角が出演する映画ドラえもんの主題歌にニジズや起用でキンプリファンに広がる不安スマップと同じく新曲がないまま分裂の可能性もご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます来年3月3日の公開が予定されている映画ドラえもん のび太りと空の理想郷の主題歌に、ニズヤのパラダイスが起用された。当映画に関しては今年11月4日、キングプリンス以下、キンプリの長瀬角がゲスト声優を務めることも発表されていたとあって、ネット上には、ドラえもんの主題歌、勝手にキンプリだと思ってたとショックを受けているファンも、さらには、もうシングル出さないのかなという不安まで広がっている状況だ。ドラえもん、 主題歌にキンプリファンが反応。映画ドラえもん。のび太とりと空の理想郷で永瀬がゲストキャラクターソーニャの声優を担当するという情報が解禁された日。同ニュースにファンが喜んでいた中で、キンプリはグループの分裂を発表。メンバーの岸優太、平野紫耀、神シ寺ジングが来年キンプリを呼びジャニーズ事務所から離れ、永瀬は高橋海斗とと共に事務所に残ってキンプリを継続させるという。 この衝撃発表以降、キンプリファンは悲しみと不安に包まれてしまっています。騎士ら3人は来年5月22日をもってグループを抜けますが、それまでに卒業コンサート的なものが開催されるのか、どうか、今のところは何の発表もありません。多くのファンは、現在の5人での仕事が、あとどのくらいあるのかを気にしている様子です。音楽シライター。そんな中、 今月18日に行われたニズヤの初ドーム公演、ニズヤライブウィズユー2022、バーンイットアップ、うちで、新曲、パラダイスが、映画ドラえもん、のび太りと空の理想郷の主題歌に決定したと発表。その後、各メディアでもニュース化されているが、一部キンプリファンは、ドラえもんの主題歌がキンプリじゃないの。本当にショック、キンプリの主題歌が良かったな。ニズヤも好きだけど。 キンプリじゃないんだってがっかりしてしまったと落胆している。スマップは新曲がないまま最後の日を迎えた。また、キンプリが分裂することになった背景に事務所との関係悪化を疑う声もあるせいか、レン君が声優するドラえもんの映画の主題歌がキンプリじゃないの。事務所が関係してるんですかこれもキンプリ騒動の余波なのかとか邪推しちゃうといった指摘も。とはいえ、これまでの映画ドラえもんシリーズでも ゲスト声優に歌詞が含まれていても主題歌は別のアーティストが担当するのが通常だったようですし、今回の件にキンプリ問題が影響したとは言い切れないでしょう。ただ、キンプリが5人揃っているうちに他の作品で主題歌を担当できるのか、むしろ新曲自体リリースできるのか、という点もファンはかなり心配しています。スポーツ指揮者。実際、ライブどころかシングルもなさそう。このまま5人の新曲はなし といった書き込みが参見される。しかし、来年1月クールの連続ドラマに、希望を見出すファンも少なくない。来年1月クールでは、騎士が日本テレビ系、月き好きワンワン。で主演を務め、TBS 系、夕暮れに、手を繋ぐ。主演、広瀬すずには長瀬が起用されているため、ファンは、ドラえもんの主題歌が金プリじゃないってことは、レン君のドラマと騎士君のドラマで金プリ主題歌ってことだよね。 レン君のドラマや岸君のドラマはキンプリが歌ってくれると嬉しいなぁなどと期待しているのだ。ただ、キンプリにとってジャニーズの先輩グループにあたるスマップは、2016年8月に解散を発表した後、コンサートも新曲もないまま、最後の日を迎えています。キンプリも同様の流れになったり、ベストアルバムのリリースなどでお茶を濁されたりする可能性は否めません。一方でファンの間では、キ君らが、 事務所に追い込まれて辞めることになったのではという見方もあるだけに、もし岸くん支援の、スキスキワンワンの主題歌がキンプリじゃなかったら、どう前。新曲が出れば、音楽番組出演の機会も増えるだろうし、ファンも少しは安心できそうだが、果たして、平野耀さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、